上のナイトの座は誰の手に耳の穴かっぷじってよく聞け行くよみんなステージに注目するべし皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスはゆずきゆかりでお届けしています。3月13日 第8回アストルティアナイト総選挙の結果が出ましたみんなが予想していた通りの結果になりましたナジーンおめでとうございます新しい仕草賞をもらったので早速使ってみましょうなるほどですね ラグアス王子は2位でした。惜しかったですね。次回こそは優勝しましょう。これはバージョン 5.5 の大予言なのですが、バージョン 5.5 で、ナラジアの人気が沸騰すると思います。そして、アストルティアナイト総選挙で投票しなかったことを、みんなごめんなさいすることになると思います。ナラジアが運営推薦枠で出場してきた意味を、一人一人が考えてください。現場からは以上です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。